えー、骨盤調整小ヨガトレーナーナの村井由紀子です、えー、とこちらのチャンネルでは、えー、と産後から更年期前後の女性たちの心と体のお悩みに寄り添った、えー、肩こりとか腰痛とか、えー、頭痛とか、えー、首こりとか、えー、尿漏れとか骨盤の歪みとか。 えー、そういった、えー、のを改善する情報を発信しています、えっと、それでは今日はですね、えっと、今週はホットフラッシュ特集ということで、えっと、更年期に差し掛かってくると、えっと、急にね顔が熱くなったりとか滝汗が流れたりとかっていうねホットフラッシュありますよねであれは、えっと、ホルモンバランスやっぱり女性ホルモンがねエストロゲンが少なくなってくることによって自律神経のバランスがアンバランスになって起こることの症状の一つなんですねで、えっと 急に、ね、汗が流れてきてしまったっていう時に止めたいっていう時あるじゃないですかそういう時に、えー、すごく効果が高いツボをご紹介しますねで1つはですねこのバストトップからこの上に、えー、上がったところこの辺ですねこの辺に、えー、とそのツボがあるんですねでそこを吐きながらここブーっと押します でそんな、ね、すごく油胸があのるので、ね、そんな強く押さなくていいですけど板、まあ、肝ぐらいな感じで力を抜きましょうもう一回吐いてふーっと押しますで力を抜きますねでもう一個はこの脇の下から、えー、と指、えー、と3センチぐらい下がったところですね3センチぐらい下がったところにこの辺こうやったとここの辺ね ここにツボがあるので、ここをぐーっと押します。で、こうやってもいいし、こうやって抱えるの腕組むようにしてね。でぐーっと押してもいいです。その方が目立たないですよね。こうやって腕組んでちょっとあ汗が来た。来た来 た, 来たホットフラッシュ来たと思ったらここね。ちょっとこうやって入れていただいて、この指でね。ぐーっと押します。 えー、とこの二つですね、えーと。ぜひ試してみてください。えー、とこのように、えー、このチャンネルでは、えー、と産後から更年期前後の女性たちの、えー、と心と体のお悩みに寄り添ったいろんな情報を発信しているので、えー、もしね、えー、よかったらぜひ、えー、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。